左行く人いねえな俺も行こう<笑>左行く人いないから俺も行くわ一人真ん中抜けた左側二人走った一 人, 人一番左行ったよ もう一人はロックしてる。前出た。 漂亮 はいこっち側にいる。 Thank you. そう壁を隔てていたんだけど、下がったっぽいね。了解。ダウンダウン。ワンダウン。<笑>了解。左から行こう。 さっき青テントの中に1人見えたから気をつけてどうぞ。 中央側に敵が見えるから注意中央沿いに敵がいるような気がしますどうぞ白い車のエリアに入る見えた同じ前線 なないいんじゃないか了解進むテント入ったテント入った。テント入った コンテナテントの一番奥まで来たどうぞ。 CQPR の真ん中くらいまで行く、ね、おうぅあと一人あと一人まだああそこのコンテナの左コンテナというか、あの 裏, 裏裏 右見てるよ。見て、坂の裏。はい、おお、はい。倒した、倒した、ダウンダウンダウンダウン。ナイスゲーム。素晴らしい。 素晴らしいあと三秒あったら押せたそうえ、こっちでしょあれあっちかそうだよそうか押したよあ、押した の, 押 し, ちうのか<笑>押したよ勘違いフラッグいや、俺も勘違いしたかと思ったわこっちでいいんだよなそうか、そうだね対角線だもねそうだよねあれね<笑>まあ、結果オーライってこと昨日も押してたはいあ <笑>これで間違ってたりして。こっちでいいんだよね<笑>。大丈夫、大丈夫<笑>。いいんだよね<笑>。冷静になって考えると、そう。<笑>ここまで進めると思ってなかった<笑>。これ。大丈夫だよ<笑><笑>あれ、これって裏のゲームだよね。そうだよね。裏、裏だ裏さっきスタートあちらもね。オッケーオッケー